えっと、質疑応答の際に使いますので、えっと、こちらの報告、えっと、把握のほどよろしくお願いします。もし現在できるって方がいらっしゃったら、やっていただけるとありがたいです。はい、あ, ありがとうございます。 こちらと発表の最後の方にです、ね、質疑応答の際に使いますので、えー、そちらの際挙手をして、えー、質問がありましたら挙手をしていただけるとありがたいです、えっと、トーク中はです、ね、ズームの、えー、とチャットに感想や、えー、質問など書いてもらっても大丈夫ですのであの随時チャットに書き込んでだい いただけると嬉しいですはいそれではですねこちらではえっと宮坂さんのによる Python で XBRL 形式での財務情報を扱おうという、えー、スピーチ発表していただきます、えっと発表前に。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーにあの読み上げ事項をお、ね、読み上げてもらうことをお願いしています。えー、宮坂さん、えっと、読み上げ事項よろしくお願いします。はい、私の名前は宮坂恵理子です。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 えっとじゃあ画面共有お願いしてもいいですか。はい。共有しました。はい見えてますありがとうございます。はい、それではあの時間になるまで少々お待ちください。 はい、えー、それでは時間になりましたので宮坂さんを拍手をお迎えくださいよろしくお願いしますでは始めます Python で XBRL 形式の財務情報を扱おうというテーマでお話ししますどうぞよろしくお願いしますまず自己紹介ですが宮坂恵里子です株式会社リーディングエッジ社所属で Python 歴は2年になりますでここ1年ほどは業務でも使用しています このトークに関係するところで言うと、元経理で、その当時は損益計算書などの財務書表を作成していました。このトークの対象は、XBRL のビギナーの方です。今、新型コロナの影響が続いていて、上場企業の財務状況の変化を気にする方も増えているのではないかと思います。まずはそういうい場合も 財務分析ツールがいろいろと公開されているのでそういったものを使うと便利かなと思うんですけれどもあの自分の好きなように分析したいとなった場合はそれに合わせてデータの収集から始めることになると思います そ, そこで必要になるのが XBRL の解析です XBRL というのは財務情報以外でも適用されているんですけれどもこのトークでは有価証券報告書あの 短縮して UFO って呼ばれますけれども、その財務情報を収集したい方が主な対象となっています。お話しするのは、XBRL 解析するための基本知識と、とは楽に解析するための情報の共有となります。では、目次です。まず、XBRL の基本について紹介します。 解析するときに、このデータの読み方がわからないと解析できないと思いますので、その読み方について少し触れます。ここで使うデータとしては、あのエディネットという金融庁のシステムから自由に入手できる UFO のデータとなります。次にアレリーというあの解析に便利な OSS について紹介して、最後に Python で実際にデータを取り扱っていきたいと思います。 ではまず XBRL の基本です。これは事業報告用の情報の提出だとか再利用などを便利にするためのグローバルな規格です。XML ベースって書いてますけれども、ここではあのデータが構造化されていて、あのコンピューターで処理しやすい形になっているよということがあのイメージできればいいのかなと思います。 データ構造の概要についてですけれども、ざっくり見ると、黄色で示したインスタンス文書と呼ばれる報告値と、紫系で示したタクソノミ文書と呼ばれる構造定義で構成されています。タクソノミ文書の方は、さらにもう少し2つに分けることができて、タクソノミスキーマと呼ばれる項目定義と、リンクベースと呼ばれる補助情報のようなもので成り立っています。 ここでインスタンス文章についても少し具体的に見ていきます。この薄い黄色い四角の情報が報告値の一式を表していてこれをファクトと呼びます。解析する時に注意したいのはこの同じ項目名で値の異なる複数のファクトが存在しうるということです。例えばこの上の3つの四角は全部 えー、バツバツコロンネットセールスという項目名が貼ってありますけれども値が全て異なっていますでどういうことかというと、えー、日本円とアメリカドルの単位の違いであったりとかあとはコンテキストという属性があって、まあ、今回はその配下に期間という属性がありますがこの期間が異なっていますで違う条件のことを表しているので値が異なりますよということになります 値は今金額についてお話ししたんですけれども、文字情報とかパーセント、株式数などいろいろなファクトがあります。次にタクソノミ文書についてです。タクソノミ文書は先ほど2つの、二つに分けられますってお伝えしたんですけれども、まずはタクソノミスキーマの方ですね。これは項目の、あの項目自体の定義を表していて、項目名とか ID の他に、扱われ方が分かるような 内容が定義されていますこの例だとデータ型という属性があってこれは金額とかこれはテキスト情報だなっていうのが分かるような内容となっています次にタクソノミ文書の中のリンクベースの方ですねこれは項目間の関係とかと項目に対する追加情報を定義するためのものです XBURL 2.1 というのが今のバージョンになってますけれども、その標準のリンク5種類と、拡張のリンクで構成されます。標準についてまず見てみると、一番左の表示リンクというのは、えー、と項目を表示する際の親子関係とか、えー、その表示する順番を定義するものです。計算リンクというのは、項目の足し算関係を表していて、 マイナスの重みあの、ウェイトというものを使うことによって引き算も表現されます。定義リンクというのは、ちょっとその中にさらにいろいろな種類があります、えー。名称リンクというのは追加情報型のリンクになっていて、えー、項目に対して表示名称を定義しています。参照リンクというのも追加情報型のリンクで参考文献を定義しています。えー、あとは拡張の リンクについてですけれども、これは複数の種類がありますが、その中でも重要なのがディメンションリンクというものです。これは項目間の多次元の多次元データ構造をって書いてありますけれども、UFO の中だとあの連結個別の値を区別して報告するために使われたりとか、あとはセグメント情報ってあの事業別の売上などの表が UFO の中にありますけれども、そういったところで使われています。 ではここで実際にデータを見てみたいと思いますけれども、えー、まずデータの取得元のエディネットについてです。これは金融庁の開示書類に関するシステムです。えー、データを、まあ、開示書類を見たい人とか解析したい人というのは閲覧サイト、エディネットを見ることができます。 でエディネットには段階的に XBRL が導入されてきていてあの UFO とか四半期報告書というのはテキスト情報も含めて文書全体が今 XBRL 化された状態となっていますここでエディネットのタクソノミについて少し触れておきますまずエディネットタクソノミというものがあってこれは金融庁が提供するタクソノミです毎年更新されますし種類も複数あります でもう一つ、提出者別タクソノミというものがありますが、これはエディネットタクソノミをベースとして提出者がそれぞれ毎年作成するタクソノミです。これは必要に応じてそ の, あの提出者の独自定義が追加されるので、提出者ごとにタクソノミが異なるんだよというところを認識しておく必要がありますで。ここでデータ見たいんですけれども、とりあえずは手動で。 あの取得すする方法を紹介します先ほどのエリネット閲覧サイトの検索画面で UFO を指定して検索するとこのような検索画面結果が表示されますで。XBRL というアイコンをクリックすると ZIP ファイルがダウンロードされますのでそれを展開すると大体このような形になります。他にもフォルダがあったりとか、まあ、この中でもいろんなファイルができてるんですけれども 解析で使うのはこの赤枠で示したファイルのみです。これがインスタンス文書と提出、者別タクソのみのファイルたちになります。ここでインスタンス文書の読み方に入っていきますけれども、インスタンス文書は拡張子が xbrl というファイルが該当します。これ抜粋なんですけれども、えー、と大きく見ると、 単位の定義とコンテキストの定義と報告値の定義というものが記載されています。ここではまずコンテキストの定義を見てみますけれども、えー、ID がオ ー, 色あのオード色の文字で分かります。あとは緑色の文字でこの会計機関が分かるようになっています。えー、最後に、このコンテキストの場合はシナリオという属性があって、あの青字の部分ですね。 連結個別を表す軸が使われていて、このコンテキストが使われているファクトは個別の値であるということが分かる定義がされています。で一番下の報告値を見ると、JPPFSCOR ネットセールスという要素にがあって、えーとそこの、その中のコンテキストレフという属性で、 使用するコンテキストの ID を指定し、ユニットレフという属性で使用する単位の ID を指定しています。でこのカッコに挟まれた34910で始まる数字が報告値となります。でこれらの情報からわか読み取れるのが、この黄色い四角で示したファクトとなります。次にタクソノミスキーマの読み方に入ります。タクソノミスキーマは XSD という あの多角調子のファイルが該当しますで、まずはダウンロードしたチップファイル内のタクソノミスキーマを開けるとあの冒頭にインポートがたくさん並んでいると思いますで、最後に提出者の独自定義が書いてあるという感じですねで、ここではインポートされているタクソノミスキーマを見に行きましたこれエディネットタクソノミのスキーマです 下の四角に抜粋した内容が書いてあるんですけども項目の定義ということで XSD エレメントという要素に、まあ、ネーム属性ネットセールスとか IT 属性ホニャララといった形でいろいろと定義されていることが分かりますこれらの情報から分かるのがこのグレーの四角に示した内容ですであの一目で この属性なんだって分かりやすいのもあるんですけれども詳細についてはエディネットのドキュメントに記載されているのでそちらをご覧ください次にリンクベースの読み方ですここでは計算リンクを取り上げてみました計算リンクはホニゃララアンダーバー cal.xml というファイル名になっています中身は大きく見るとタクソノミスキーマの項目に対して呼び名をつける という定義と関係の定義があります。まず呼び名の方ですけれども、x リンクエ h r レフという属性で、特定のタクソノミスキーマの特定の項目を指定して、それに対して、その項目をここでは JPPFSCOR クロスプロフィットと呼ぶという定義をしています。関係の定義のところでは、その呼び名を使って、 from と to でその関係性があることを示していますで、どういう関係かっていうまあ関係の種類ですねは x-link arc role という属性で指定していますで、この場合は http for summation item とあってこれが足し算関係を表す arc role なんですけれどもここからあの足し算関係を表しているということが読み取れます この定義からわかるのは、このグレーの四角で示した JPPFSCOR クロスプロフィットイコールネットセールスマイナスコストオブセールスという計算関係が読み取れます。リンクベースについてはもう一つ読み方、名称リンクの方も取り上げてみたいと思います。これが追加情報型のリンクですね。でファイル名が アンダーバー LAB.XML というのが日本語の名称リンクのファイル名となっていますダウンロードした ZIP ファイル内の名称リンクを開けるとそ の, 提出者の独自定義が記述されています主に見に行くのは多分あのエディネットタクソノミの名称リンクになるはずなのでこのページではそれを取り上げてみました えー、エディネットタクソノミは複数ありますよと先ほど言ったんですけれども、ともじゃあどのエディネットタクソノミを見ればいいのっていうのは、えー タ, クえー、タクソノミスキーマを見ると分かります。で、ダウンロードした ZIP ファイル内の .xsd というファイルですね。それを開けると、えー、リ, ンクリンクベースレフ要素がずらという要素がずらっと並んでいるところがあって、 X リンクレフ H レフという属性ので名称リンクをあの参照しているところが見つけられると思いますその参照されている名称リンクの一部を抜き出したのが一番下の四角ですで中身見てみるとやはり計算リンクと似たような形で呼び名の定義と関係の定義から成り立っていることが分かります 関係の定義の中のアークロールを見てみるとあの先ほどの計算リンクではあのサメーションアイテムが指定されていましたけれどもここでは名称リンクを表すあのアークロールが設定されているというところが確認できます。でこの定義から分かるのはネットセールスは売上高と表示するということです。 ざっと読んだんですけれども、だいたい読み方が分かってきたなというところで、私の場合は、まあ、このぐらいで一旦解析してみようかなとのんきに構えました。じゃあ具体的にというところで、ネットセールスはリアデータと表示するという、まあ、先ほど読み取れた情報をプログラムであの取得するにはどうしたらいいかと考え始めたところ、小さい文字でいろいろ書いたんですけど、 とにかく定義をたどるんです処理なんですよねなんかすごく面倒だなと思いましたでここで出てくるのがアレリーですアレリーとはパ、えー、ッチライセンスの Python 製 OSS で、えー、ですで XBRL International という組織によって XBRL の使用に準拠したソフトウェアとして認定されています。 公式ページからは GUI 版のアレディが入手できますあと。GitHub でもソースが公開されているのでそこからソースを入手もできます。じゃあ、アレリーで XBRL 解析するメリットって何かというと、あのとにかく楽なのかなと思います。の XBRL の仕様に沿って解析してくれるんですね。 ね、アレリーでインスタンス文章を読み込むとその参照先のタクソノミも一緒に解析してくれます。なの で, で自分で定義をたどるような面倒、まあ、くさい処理を書く必要がないです。あとは XBRL の使用を全て把握するあの先ほど基本について紹介しましたけれども、まあ、隅々まで全部把握して必要なところをプログラムに落とし込むっていうこと自体が結構大変だと思いますがあのアレリーを使うことによってある程度 の XBRL のことが分かれば解析を始められると思います。なのでデータ収集にかける労力、使用詳細を調べたりとかプログラムに反映するという労力を減らして本来の目的である財務分析の方にその分の時間を使うことができるのかなと思います。あとは無償であることも大きなメリットかなと思います。もちろんデメリットもあります。うーん 取得したい情報によってはアレディがやってくれることが無駄な重い処理頃でインスタンス文章を読み込むとタクソノミまで全部解析してくれますって言ったんですけれども欲しい情報によってはそのタクソノミの解析がいらないケースもありますでそういうものはかなりシンプルな処理で取得できるので自 分, がい自分で書いちゃった方が早いのといらない処理をしなくていいのであの多分解析してくれます アレリーを使わない方がいいのかなと思います。あとデメリ、もう1つのデメリットとしては、今のところですけれども、情報が少ないというのもデメリットかなと思います。最後ですね、Python アレリーも含め、Python を使ってデータの扱い、扱うところに入っていきます。流れれですけれども、えー エディネット API というものを使って UFO を取得し、アレリーで解析していきます。エディネット API というのは、まあ、そのまんまなんですけれども、エディネットが提供する API です。でこれには2種類あって、書類を把握するための書類一覧 API と書類を取得するための書類取得 API です。まず書類一覧 API についてみたいと思いますが、エンドポイントは表記の通りで、 このバージョンというところには、今は V1 が入ります、えーと。それ以降はまだ出てないですね。でゲットで取得ですで。リクエストパラメーターは2つあって、デートとタイプというものがあります。デイトというパラメーターには、ファイル日付、まあ、例えば提出処理が行われた日とか、開示不開示区分の変更があった日がファイル日付となりますが、それを指定します。 タイプはデフォルトが1となっていて、この場合はメタデータのみ取得します。で2を指定すると、文章ごとの詳細情報を一緒に取得してきます。これがあのサンプルコードになりますけれども、ここではリクエストを使っているので、あのもし環境にない場合はインストールが必要です。でまずエンドポイントとパラメータをあの設定して、 それをリクエストゲットに渡しているだけというシンプルなコードになります。え、返ってくる文字列が JSON 文字列あの形式なので、JSON ローズであの辞書型に変換していきます。してます。で、その後処理をしていく形になるかなと思います。で、これがその取得結果の一部を抜粋したものなんですけれども、メタデータとリゾルスがあって、そのリゾルスの方はあの辞書のリストの形になります。 の辞書一つ一つが文書一つ一つの詳細情報にあたるんですけれども右側にちょっと抜粋してみました、えー、いろいろな項目がある中で一番大事なのが「読 ID」という項目ですこれは書類管理番号というあの1位の値を示していてあの次の書類取得の API の中で使えます、えー、他にもたくさん項目があるんですけれどもあの あってそれらを使ってこの、この文章を欲しいあの、取得するとか取得しないということを判断することになると思います。ので、あの詳細については、ADNet API のドキュメントをご覧になってください。で次に、書類取得の API の方です。エンドポイントの最後の書類管理番号というのが、先ほど前のページで見た、あのま、読 ID が入ります。 ゲットで所得です。リクエストパラメーターは1個だけでタイプとありますけれども、ここには1を指定してください。これがサンプルコードですけれども、えー、書類一覧 API のサンプルコードとほぼ同じです。あのエンドポイントとパラメパラムスの値がちょっと変わっただけですね。で、ここで返ってくるバイナリデータを ZIP 形式のファイルとして保存します。 でその保存方法はたくさん情報が出ているので、ここでは割愛しました。でその ZIP ファイルを展開すると、まあ、再形になりますけれども、このような形で赤枠のファイルしか使わないので、ここだけ抽出すれば解析できます。全部抽出しなくても。という形です。でここから、 アレディを使った解析に入っていきます。これ基本の流れとなりますけど。文書を読み、書記化してインスタインスタンス文書読み込んで文書ごとの処理をして、その文書処理が終わったらば文書情報を解放となります。ここでモデルマネージャーロードでインスタンス文書あのドット XBRL って読み込んでるんですけれども、機能としてはタクソのミ文書も読み込むことができます。 ただ今は UFO の情報を取得したいということでインスタンス文書を読み込んでいるというものになっていますで。次に少し具体的な処理に入ります。Q ネーム指定でファクトを取得する例なんですけれどもですね、を取り上げてみました。えっと、勘定科目なんかはあの企業ごとに使う科目が異なるので、Q ネーム指定で処理っていうのはあの合わないんですけれども。 多分一緒に会あの会社名とかあとかか計基準ななんかを取得したくなると思いますでそういった情報はあの全企業共通の必須項目となってい て, なってますでそういう必須項目を取得したいという場合は Q ネーム指定で取得すると楽かなと思いますじゃその Q ネームって何で調べればいいのっていうところですがそれはエディネットで用意しているタクソノミ要素リストというエクセルを見ると分かりやすいです これが抜粋したものなんですけれども、会計基準の行を見ると、名前空間プレフィックスが JPDEICOR、要素名を見るとアカウンティングスタンダード DEI があるので、この2つの文字列を転んでつなげた文字列が会計基準の Q ネームがあります。この画面の中央に青字で示したものですね。で今調べた会計基準、 の、Q、ネームを指定してファク ト, をファクト取得すする例がこちらです、えー、アレリーで用意している Q ネームという関数を使うのでインポートしておきます、えー、準備段階として名前空間 URI が欲しいので、えー、最初に取得してるんですけれどもあのアレリーの場合インスタンス文章を読み込んだ時点で プレフィックスをキーとして名前空間 URI が格納されている辞書というものが出来上がっています。でそれを利用しているんですが、ここに会計基準のプレフィックス、JPDICOR を指定して名前空間 URI を取得しています。次に Q ネームの文字列から Q ネーム型のオブジェクトを取得します。ここで Q ネーム関数、あのインポートしておいた関数を使っています。この関数に えー、名前空間 URI と Q ネーム持ち列を渡してあげると Q ネーム型オブジェクトが返ってきますが、えー、それが今 QN という変数にあの 入, って入っています。で最後にやっと Q ネーム指定でファクト取得というのができるんですけれども、えー インスタンス文書を読み込んだ時点で Q ネームをキーとしてファクトが格納されている辞書というものも生成されます。このファク t s by Q ネームですね。この辞書に先ほどの QN を指定してあげることで会計基準のファクトが得られます。で こ, こ, のとこの時の注意としては同じ Q ネームのファクトは複数あり得るという前提なので ここで得られる値はファクト単体ではなくてファクトのセットとなります。のなので、この取得結果をグレーの字で示しましたけれども、会計基準はファクトが1つしかないから、えー、得られた値はファクトが1つのセットとなっていますで。このファクトの中身を見ると、左下ですね、バリューという属性があります。このバリューがこの会計基準の値となりますが、ここに ジャパン GAAP とあるので、これは日本の会計基準であるということが読み取れます。次に、ファクトから項目の表示名称を取得する例についてです、えーと。このコードは前のページのコードの続きとなっています。の で, でファクトには、えー ファクトが1つのセットが格納されているので、今、単純に1つ目の要素を取り出して、ファクトという変数に入れました。その上で、ファクトトコンセプトドットラベルとすることで、あの会計基準という、まあ、この項目の表示名称を得られています。どうなっているかというと、えー、この属性、コンセプトという属性は、タクソノミスキーまで定義されている項目を表しています。 でその項目に対して名称リンクで設定されている表示名称がラベルというメソッドで取得できていますということです。で今、この会計基準って日本語の表示名称が得られたのですけれども、これはデフォルト原稿はマシン環境によります。でコントローラーの初期化のときにそのマシン環境が反映されている形です。で他の原稿が取得 他の言語を取得したいという場合は、ラベルメソッドのランクで指定可能です。エディネットのバイクを用意することになっているので、どの企業もこの2カ国語については、えー、表示名称を取得できるはずです。えー、ラベルメソッドについては、他にもあの指定できることがいろいろあるので、もしご使用になる場合には、あの ラベルメソッドのドクストリングをご覧になってください。えー、今日全部紹介できないんですけれども、解析するときに使いたい便利な機能っていうのがいろいろと他にもありますで。それを利用したサンプルコードを GitHub に上げてあるのであの、もしご興味のある方はご覧になっていただけると嬉しいです。 あと私自身もまだアレリーの機能で使ってないものがいろいろあるのでアレリーを使う人が増えて情報も増えると嬉しいなと思ってますではまとめに入ります XBRL の基本的な仕様と基本的なデータの読み方について紹介しましたあとは解析に便利なアレリーの基本的な使い方について紹介しました時間の関係で割愛した注意事項を資料の最後に入れているのでもしご興味の ある方がいらっしゃいましたら、そちらもご覧になっていただけると嬉しいです。では、以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。はい、えー、宮坂さんありがとうございました。すごいスライドが綺麗で、あの内容も分かりやすくて、あの素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。 あの時間がなくて、質疑の時間が取れなかったんですけど、えっと、何か言い残したこととか補足で説明したいことなどありますかあそうですねあの、まあ、ちょっと注意事項を発表の時間に入れられなかったのを気になっていてあの、もし XBRL 解析をやってみたいと、これからやってみたいと思う方がいらっしゃいましたら、ご覧になっていただけると嬉しいです。わかりましたえっと 質問がしたかったという方がいらっしゃいましたら、交流用のスラックでぜひ質問してみてください。それでは、宮坂さん、素晴らしい発表ありがとうございました。ありがとうございました。では、共有停止します。はい、はい